お腹痩せしたくて腹筋やプランク、デッドバグそういったエクササイズを行ってもなぜか腰が痛くなるお腹や腹横筋に効く前に腰が痛くてエクササイズが全く行えないそういった方には今回の3分間一緒に寝たままでできるストレッチを一緒にやってもらえたらと思います今回の動画を最後まで見てもらうことでエクササイズの際に腰が痛くなる原因というのが解消されて腹筋で腰が痛くならないようになって お腹へせすることができてきます。最後まで一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちはタートルです。今回ですね、たったの三分間寝たままでできる。 簡単ストレッチを一緒にやってもらえたらと思いますこれは男性女性お腹が気になる方は必ずやってくださいお腹が出てしまう原因の一つとして姿勢があります猫背や反り腰やはりお腹に脂肪が集まってしまうですが姿勢が正しくできて効果的な腹筋ができた場合お腹が伸ばされてお腹をへこます力がついてお腹のへこんだ姿勢をキープすることが可能になります 腹筋などの際に腰が痛くなる原因としては腰とお尻の筋肉が硬いそういった原因がありますそこを今回寝たまま簡単に伸ばすだけで日に日に姿勢が改善されてエクササイズをした際に腰が痛くならずにお腹に効かすことができてきます腰とお尻の筋肉が硬くなってしまうと腰を丸めてもお尻が痛い腰を反っても腰が痛い そういった感じで筋肉が動くだけで腰が痛い、お尻が痛いっていうふうになってしまいます。簡単に言うと肩こりのようなものです。肩を動かさないことによって肩が凝ってしまう。肩が凝ってしまうと動かすと痛い。そういった現象が腰に起きてしまって腹筋やデッドバグ、そういった際に腰が痛くなるっていうふうになってしまうのでそこをしっかりね、毎日ちょっとずつ伸ばすことで改善されてきますので一緒に3分間スマホをそばに置いて布団またはベッド 床の上で一緒に真似してくださいではやっていきますまずは上向いて寝て足を上げますこれで手で膝を開きますこれで手で右左右左右左と手で押してください腰はしっかり床につけて体を左右に振ります これをまず45秒やっていきましょういきましょうスタート頭は床についてください腰をしっかり丸めて体を左右に振るだけですいきなりね腰とかお尻を伸ばしちゃうと痛くなるのでまずはね軽い分からやってます 少しですこんなね簡単なことですが毎日やるとね効果が現れますからねはい OK です今度はこういう感じで赤ちゃんがおしめを変えるポーズです寝たままで手で右左に引っ張り回す足を 腰をしっかりつけて。こういう感じです。これで腰がしっかりね、伸びます。痛い方はゆっくり伸ばしてください。無理しないのが一番です。腰の筋肉を伸ばされると反り腰が改善されて、下腹ぽっこりがね、収まります。 引っ張ります痛いと力が入ってしまうのでリラックスしてくださいああよ k で最後はねあぐらを組んで股の間に手を入れてすねを持ちますこれで軽くねこういうふうに引き寄せます これでお尻と腰がしっかり伸びます痛い場合は軽く引っ張ってください反対ですお尻とね腰が伸ばされる感じがあればしっかりストレッチできてます ですとっても簡単なストレッチです寝たままできますタイミングとしてはお風呂上がりも大切なんですけども意外と朝が結構大切なんです体が硬い時っていうのはやはり力が入ってしまうですがその時に伸ばすことによってしっかりね伸ばされる筋肉ができてきます 基本的には体が温まっているときに筋肉っていうのが伸びるんですけどもまた冷えると縮むので冷えてててる時にもも伸ばすすってことはとは大切ですで今回腰とお尻の筋肉がストレッチされたんですけどもしっかりねお腹のエクササイズをする前にこういったストレッチを行うことでエクササイズ中にですね腰の筋肉がうまく動いてくれますから腹筋で腰が痛いプランクで腰が痛い デッドバグした時に腰が床につかずに腰が反れたままやってしまうで腰が痛くなるそういった原因が改善されます腰のストレッチをすることで腰をしっかり床につけることができる腰が丸くできるそうなるとお腹を締めとくことが簡単になってきますのでしっかりね腹筋弱い人は今回のストレッチしっかりして腹筋やプランクデッドバッグそういったものをやってもらえたらと思います 今回簡単な3種目でしたけどもちゃんとやったよって方はねコメントぜひ残してくださいそういったねエクササイズを行ってコメントを残す記録にするってことが習慣にできてくると行う記録行う記録っていう感じでね頑張った自分のご褒美ではないですけどもコメントを残すということでちゃんとやったということが自分の記録として記憶に残りやすいのでぜひコメント欄自由に使って 継続してててやってみてもららえたらと思います今回の分はエクササイズの際に腰が痛いという方反り腰の方姿勢が悪い方におすすめなストレッチの3種目でした順番が間違うと良くないです腰とお尻がまず伸びにくい分からやっていってますから徐々にね筋肉が温まって最後の3種目目でしっかり伸ばすっていう風にしてくださいやってみた方頑張った方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします そして各種 sns も行っております説明欄にリンクがありますのでよかったらリンクのフォローもよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました